いた十七点三、ちょっと悪いですね。はい、というわけでですね、ちょっとあいにくの天気ではありますが、今日しかねもう行く日がないので向かいたいと思います。そしてですね、今日向かっているところなんですけども、いや実はですね、最近行ったところです。 CB650R が納車されて、まあ、すぐですね、鳴らしツーリングをさせていただいたんですけども、その時にね、まあ、高速淡々と行くと、ミッションとかが、ね、あんまりこなれないということなので、まあ、一般道で行こうということでね、まあ、それでクロスカブで日本海に行こうっていうツーリングをしたその絡みでですね、CB で一般道500キロ走ったら、 クロスカブとどっちが楽なんだいっていうね、そういう動画を撮りながら鳴らしをまあしたんですけれども、まあ、結局、まあ、後半はね、高速で帰ってきちゃったんですけどで、そこのね、目的地として設定した場所がですね、道の駅、海テラス名立ちっていうところなんですよ。でまあ、海鮮丼とかも非常に美味しくて、すごくね、綺麗な。 道の駅で、まあ、宿泊施設とかもあるようなところなんですが、はいい ETC 専用でございますどっかで聞いたことあるな、このせりフそして新潟方面ですね、でまあ、その海テラス、名立ちなんですけれども、実はね、そこに僕、忘れ物しました、<笑>忘れ物したんですよ。 これはね、かなり大きい忘れ物をしてまして、それをね、忘れ物を回収しに行きます。で、本当はね、こんな雨の日、絶対行きたくないんだけど、もう今日しかないし、やっぱね、関越もそうなんですけど、あ危ないですよ、雪とか降っちゃうとね。で、まだ11月の中旬で、気温もそんなに低くないので、まあ行けるかなっていうことで、今日は行っちゃいます。で、実は、 天気が悪いのは、こっちのね、太平洋側だけで、日本海側に向かうとね、天気良くなるみたいなんですよね、まあ、ここを越えれば、まあ、雨はやむんじゃないかなというふうに思っております。で、何の忘れ物をしたかどうかなんだわ、気になるんだけれども、えー、今回は言いません。 <笑>言わねえぞ、今日は、今日はもうギリギリまで引っ張るぞ、引っ張るんだ、俺は。ということでね、とりあえず関越道の鶴ヶ島インター、こちらへ乗らせていただきました、そしてですね、海テラス名立の近くまでね、実はあれは北陸道のインターチェンジが ETC なのかな、あるんですよ、もう直近まで来てるんです。 ですが、帰りはねそこから乗ろうと思ってるんですけれども、行きはね、湯沢で降ります、湯沢、スキー、スキーの街ですよ、スキーの街。で、湯沢で降りて、ちょっとね、前、一番最初かな、一番最初、3年前にクロスカブで、僕が結構長い距離行けるぞって、自信をつけたツーリング、その時に見つけた怪しいもの。 これをね見に行きたいいと思いますでその怪しいものっていうのはね、富沢園庭っていうところなんですよ、でこれはね、ウィキペディアとかで見てもらえばわかるんですが、要するに、2011年に東日本大震災がありました、でその後にですねすぐね、長野地震っていうのかな。 長野中越地震というのが、ちょっと詳しく言わないでごめんなさい、そちらの方で連動して地震が起こってるんですよ、大きい地震が。その時に崩れた沢があって、その沢の砂防、まあ、ダムみたいな、園庭をですね崩れた後に作ってるんですね、それがね、非常に面白い格好なんですよ。で、クロスカブで3年前にツーリングした時に、なんじゃこりゃってなったんですけれども。 今回ね、そこをちょっと、はっきりと見たいと思います。そして、もう一つ、そこからねほど近、ほど近くもないんだけど、とんでもないね、国指定天然記念物になっている杉があるんですよ。大杉。それでね、その大杉を見に行くんですけども、まあ普通ならまあ杉なんか見たってと思うかもしれないんですけど、戸隠ですね。 クロスカブで戸隠神社を参拝させていただいたんですね、埼玉県から長野県に行って、まあ、200キロ走って、まあその時にね、の杉のこの生命力っていうか、巨木のね、そういうのにちょっと見せられてしまってですね、とりあえず行ってこようと思ったんですけども、結局ね、戸隠すごいんですよ、の巨木が。戸隠で僕が見た一番大きい杉が、 樹齢800年の駐、ね、車っていうところにあるね、ご神木、神木なのかな、なんですけど、3本杉、3本が1個に束なってる杉で、その樹齢が800年と言われてる杉なんですよね、それもね、まあ、かなり大きくて圧倒されたんですが、今回、見に行く杉は、虫川の大杉という杉です。 でこちらなんと1200年ですさすが国指定の天然記念物、樹齢1200年、この前のね戸隠神社の樹齢800年というのもね、800年前ってね、今2000年としたらね、1200年ですよ、西暦1200年、鎌倉幕府ですよ、鎌倉幕府の時代にね、育ち始めた杉が今でもいるわけじゃないですか。 そこにはね侍さんとか通ったりとかお嫁さんが通ったりとかねいろんなドラマがあったと思うんですよ、その歴史をねこの杉がずーっと見てるわけですね、それはねとんでもないパワーしてるわけ で, で今回見に行く杉がなんと樹齢1200年ということはですよ西暦800年ですよ、800年、とんでもないでしょなので もうめちゃめちゃ興味があるので、こちらね、ちょっと遠くなっちゃうんですね。結局、湯沢インターから海テラス名立ちまでね、100キロあるんですね。一般道で。まあそこで3時間食ってしまうんで、まあその見学とかしたら多分4時間ぐらいになっちゃうと思うんですけど、それでもね、見たいと思ってね、今日はね、向かいたいと思います。実はね、あまり遅くなりたくなかったんで、 朝ね、6時、5時、6時に、ちょっと暗いんですけどね、もうね、11月中旬だと。見てこうかなと思ったんですけど、見てこうじゃない、出てこうかなと思ったんですけど、雨結構降ってて、いやー、この雨テンション下がると思ってやめたんですね。まあ、結局雨降ってんだけど、で、9時ぐらいになったら、少し雨、収まりますよっていうか、緩やかになりますよっていう予報だったんで、ヤフーの天気がね。なので、9時に出てきました。 まあ、かなりね、ポツポツで、もうほとんど降ってないかなという状況だったんですけど、また高速乗り始めたら、ちょっと降ってますね、そして CB650R の、まあ、カスタムというかね、自分仕様というか、そういう風に徐々に徐々にしてるんですけれども、この前ね、取り付けさせていただきました、こ の, あの大きいスクリーン、これね、今、ちょっと追い越しで120ぐらい出ましたけど、全然違う。 これやっぱこの大きさがないとダメだよね。スワラーとして考えてるならこのくらいの大きさのものがあるととてもよろしいかなと思います。ただちょっとね、揺れますね。まあ、大丈夫だとは思うんですけど、ちょっと揺れ、ちょっと揺れ揺れです。そしてあとは、電圧計。こう真ん中にね、トップブリッジのところにありますけども、もう電圧計もつけましたで。これはね、今ね、僕今何も電熱計は入れてないんですけど、そんな寒くないんで。 入れてないんですが電熱入れたときに、ちょっとやっぱり電圧が心配。今、走行時、何も使ってないので、14.4、14.2、これは 14.5、まあ。携帯の充電と、それと、レーダー探知機の給充電をね、充電っていうんですか、給電をしている状態なんですけれども、まあそれでまあ 14.4、14.345 14ぐらい。 のボルト数を表示してますで電熱は、電熱のインナーのタイツと、インナーのシャツなんですけど、この2つをつけて、どのくらい下がるかっていうことなんですよね、で寒くなったらつけようと思ってるんですけど、まあ、ちょっと調べれば出てくるんだと思うんですけど、これ、どのくらいのボルトが、ボルトが表示されてたら大丈夫なんでしょうかね。今14 4,5,6 ぐらい。13.5 ぐらいだったら平気なんですかちょっとね、もし詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。結局、あまりにも下がってしまうと、バッテリーからどんどん食ってしまうので、バッテリー上がってしまうんですよね。で、バッテリー上がると、まあ、クロスカードは上がっても別にね、キックあるから平気だけど、ないので、ちょっと、苦労するかなと思うので、苦労するかなっていうか、もう、ジエンドだよね。ジエンド。なので、 走行時、このデイトナの電圧計で、電熱ウェアを着た状態で、どのくらいまで下がってから、下がってでも、OK なのかっていうのを詳しい方がいたら、コメントぜひ、よろしくお願いします。いや、相当これ、スクリーンね、相当効果的です。しかも、かっこいいしね、これ。これ、実はその、どっかの大陸製のね、7000か8000ぐらいで Amazon で買ったんですけど、 これね、ちゃんと調べていくと、とあるメーカーのね、これね、コピー商品なんですよ。で、そのね、とあるメーカーっていうのが、プーチっていうね、調べたらイタリアのメーカーなんですよね。でそのイタリアのメーカーのちゃんとしたのを買うと、1万7000円ぐらいなんですね。買っちゃおうかな。いいか。<笑>いいよね、しばらくこれで。今ですね、 埼玉県から群馬県へ入ったところ、上里インターチェンジですね、そこを過 ぎ,、ね、過ぎてで、10キロぐらい走ったかなっていうところなんですけど、なんかね、黒いなんかものが、なんか こ, こ, の, この辺りに映って、なんか残像が、はぁっと思ってこう見たんですけど、びっくり。 レーダーダ探知機が、レーダー探知機が取れました、危ないです、なので、ちょっとこれ、もう取っちゃいたいので、駒寄りパーキングというところに今寄って、ですね、まあ、おしっこタイムとこの取り外しをやっていきたいと思いまーす、あー、びっくりしたー、家を出てから1時間15分ですね、走行距離はもう71キロ走りました、本日。 まあ、ずっと高速だからね。さあ、駒よりパーキング、寄っていきたいと思います。 特にバイク停めるとこないの？これ？なさそうだね。そんなことある？